かなつまり、この汽車の乗客200人余りが俺の体をさらに強化するためのエッそして人質ねえ、守りきれる君は一人でこの汽車の端から端までうじゃうじゃとしている人間たちすべてを俺にお預けさせられるかな、ええ、え<笑>、えいざ せいぜいあ<笑> よし mati sekali. <音楽><音楽> Putong 何だお兄の子にかかるまでにかなりコマーカーくんさんでにきなりできたので。鬼にがも再生にがかかると思うが余裕はない手短に話す この記者は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年と鎌戸妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ鬼の首を探せ。首でも今この鬼はどのような形になろうとも鬼である限り首はある俺も急所を探りながら戦う君も気合を入れろ <笑>強いんどうした早いいのぞ そこにいたのか。色付け。これから俺たちは前方の。分かってるなそして俺は見つけてるからな。すでにな全力の七の方で、この主の騎士だ。そうか。やっぱり。前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。よし。わかった。よし。行こう。いやいやい や, いや、よしこ。 バビンアボクンとビーバブルタンヤシゼアヤシゼわあ どうも眠りがとうございました。No, <笑><音> お前たちはどういることだ とやかなどのしく目合わせらんんだに向けているかわかる ハンブロマティー。ああ<音楽><音楽> った じゃあきっと a げまき。 ごめんなさい。 よけ ご一緒に行きたい ジャンルのないなしにな <tell> 俺はすぐ動けそうにない他の人を助けてくれ頼む<笑>言ってやるよ親分だからな子分の頼みだから<笑><笑>夜明けが近づいている呼吸を整えよ。早く 怪我人を助けないと禰豆子善逸煉獄さんきっと無事だ新庄体が崩壊する再生できない負けたのか死ぬのか 俺が…バカなバカな俺は全力を出せていない人間を一人も食えなかった記者と一体化し一度に大量の人間を食う計画が台無しだこんな姿になってまでこれだけ手間と時間をかけたのに。 あいつだあいつのせいだ200人も人質を取っていたようなものなのにそれでも押された抑えられたこれが柱の力負けるのか死ぬのかああ 悪夢だ鬼狩りに殺され続けるのはいつも底辺の鬼たちだジョンここ百年顔ぶれの変わらない鬼たち山ほど葬っている鬼狩りの柱さえも葬っている。 次元の強さなのか ah, やりなおしたいやり g おしたいなんと夢じめなおかむだ。Demon, Demon はい、レシーブ、今 b シェ u 型に。ほん m やる。全 s 中の常駐ができているようだな。h 心、感心。感心、感心。常駐 さまざまなことができるようになる。何でもできるわけではないが、昨日の自分より、確実に強い自分になれる。<笑>みんな無事だ怪我人は大勢だが、命に別状はないよくやったはいはい、はいえー、あら、いけいっす。 ブラキルシニケニシミシニアこィシニアクレタイム。フィンあアブト Something coming! アマスサトゥダリドウブラシジンかアイジン インターグー、n い u t nih。 話のハになるかと思った俺とお前の君と俺レが何の話をするショダイメン。こ俺も弱い人間がキラとと で, では素晴らもよ提案をしよう ど、wow. う What? What?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 どうした おお、ナイス。いいぞ。素晴らしい。しい本当に素晴らしい。ナイス。Nice. いい刀だ。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機。これが上限。お前の強さ。柱だな。その陶器。塗り上げられている。 思考の領域に近い。俺は円満氏だ。連国強次郎だ。連国。俺は赤さん。赤さん。強次郎。なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だからだ。老いるからだ。死ぬからだ。うん、鬼になろう強次郎。そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続けられる。<笑>強くなれる。 老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ老いるからこそ死ぬからこそたまらなく愛おしく尊いのだ強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではないこの少年は弱くない侮辱するな何度でも言おう君と俺とでは 価値基準が違う俺はいかなる理由があろうとも鬼にならないそうか鬼にならないなら殺す殺し…ラギうお今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな そして俺を誘いにうなずく者もいなかった。なぜだろうか。同じく部の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはならないというのに。おお、oh, no。ああ。 わあ。 何を言うか<音声><音声> 何もそうだな、そろを知りたい。 なし<音楽><音楽> Hidup lagi Kayaknya gue harus mati disini Apa enggak? Aku、oh, benar, oh, enggak. Harus buka l a g i a h e a k Oh, e h e n k 俺の責任を全うするここにいるものは誰も死なせない素晴らしい陶器だ。しい素晴傷を負いながらその気迫その精神力自分の隙もない構えやはりお前は鬼になれこれと永遠に戦いしっかけよう、うん、はぁ、あ、くる ど <laughs> う、oh. <laughs> <laughs> な瞬で多くの面積をュこそぎえぐりき。 炎の素素晴晴ららししいいぞ本当ににお前は素晴らしいさんにすーム 撮ってるか。ないと。と、次が。トランスメモリー。ー アレスカブララヘニャーズギランアマットリ This is 母はもう長く生きられません強く優しいこの母になれて幸せでした 新人し何でしょう 君の首を早く夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ絶対に離せんお前の首を切り落とすまではどけーピノス動けー連続弾のために動けーけた者の呼吸、一のは ボントンへんたおあっボル。 もうそんなに叫ぶんじゃない君も継承じゃないんだかまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ<笑>こっちにおいで最後に少し話をしよう 納豆俺はもうすぐに死ぬ喋れるうちに喋ってしまうら。聞いてくれ。弟の仙次郎には自分の心のまま正しいと思う道を進むよう伝えてほしい。Oh, no. 父には体を大切にしてほしいと。それから。 鎌田少年俺は君の妹を信じる鬼殺隊の一員として認める記者の中であの少女が血を流しながら人間を守るのを見た命を懸けて鬼と戦い人を守る者は誰が何と言おうと鬼殺隊の一員だ 胸を張って生きろ己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ歯を食いしばって前を向け君が足を止めてもうずくまっても時間の流れは止まってくれない共に寄り添って悲しんではくれない俺がここで死ぬことは気にするな 柱ならば後輩の盾となるのは当然だ柱ならば誰であっても同じことをする若い目は済ませないかまど少年井の頭少年黄色い少年もっともっと成長しろ。そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ 俺は信じる君たち は, は, は信じる俺はちゃんいやれただろうかやるべきこと果たすべきことい Lipatnya, terima kasih. Mening, saya deh. Renoku, kiajurok. とんでこんだよなんに そんな強いの、そんなさ、うん、悔しいな。何か一つできるようになっても、またすぐ目の前に分厚い壁があるんだ。すごい人が、もっとずっと先のところで戦っているのに、俺はまだそこに行けない。こんなところでつまずいているような俺は、これを。<笑> レゴくさんみだいになれるのかなえええ<笑><笑><笑><笑><笑><笑> それに応えること以外考えたいね死んだ生き物は土にかるだけなんだよベソベソしたって戻ってきゃしないんだよ悔しくても泣くんじゃねどんなに見締ても恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞお前も泣いてるじゃんかぶり物から溢れるくらい涙出てる<笑> Yeah, guys, kita harus okay. satu 人の乗うは頑張ったんだ、ね、すごいちと。 やみんなのいるよみのくにえいくだろうから。Yeah. Alright guys. <す> <engaged> <performance> Yes, apa nilainya pasti C,、oh, karena kita mati dua kali tadi. Musuhnya level tiga loh guys. Oh. Bener, b e t u r bener. b e n e n e c e o e o m e o Siapa yang pakai? 何だ、oh, <笑> いない。な誰も匂いもしない。まさか、まだあの鬼の実にかかっているのかうん、うん、でも、以前のように、記憶がなくなっているわけじゃない。うん、うん、それに、何なんだろう。不思議と、嫌な気分がしない。 こっちに来いって言っている気がするやらんけて気になるな扉の先はどうなってるんだ Hmm. Eh? Yeah? Eh? Ganti baju. ここ、親方様のさっきまで病室にいたのに。バタフライ、エンシェル。服もおかしな気分だ。いやかなバネ。近日離れしたことが起きているのに不安を感じていない。う、mm、ん -hmm.。むしろ。 キタディ LATI、h karena b e LATIAMAGURU。dilatih dalam mimpi. すかりません。<laughs> ほら、お前たちが一緒に行くの何をするの何をするの なかれん、あん Nice。<笑> Bobo, Bobo. Wow What? Loose.、Mm. ウォウ。 う <coughs> ん、あウあウ。 Mengalingin semua, wow! マジャん<音楽> ビビエサブランドもまんとえまん。 たすきた。 Ininya ya, apa tuh namanya di pedang tuh, biar nggak biar nggak r u s o k serot. Apa c i n a Kepala kepala pedang bukan, ujung pedang juga bukan. A dream? Mimpi? Kita hanya Semua mimpi? Semuanya? Tidak, deng Ah,、oh, Nesuko ni Bapak-bapak cerita Bapak-bapak cerita 家族、鬼殺隊の中、たくさんのものを鬼に奪われた。だけど、タピ大切な人はまだ残っている。つながりはまだ残っている。だから俺は刀を振るい続ける。 大切なつながりが残っている鍵受け継いだ思いが背中を押してくれる鍵これ以上みんなが悲しい思いをしないために。 マイオミテンあっちゅうトロスカバーココローンウエステンあっオニタンボリカサオオニタンボリカサオニタンボリカサオニカサ ごめんなさい。 Oh ternyata akan ada episode-episode berikutnya、oh. Oke、okay, guys Ini kita sampai sini dulu ya guys Untuk Demonslayernya どんどんどんどんどんどんどんどんど